例題としまして、えっと次のような例題を用いることにします。多項式 a x は 5x4 乗プラス 3x3 乗マイナス 2x2 乗プラス 8x マイナス10で、a と x0 を10とします。でこの時に多項式 a x の変数 x にその x0 イコール1 5を代入した値 a の10というのをえっと実際に計算しますと。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 復習のために、この常用定理を見ていきましょう。AX を整形数の多項式としまして、X0 を整数とします。でこのとき、乗定理が教えていたことは、その多項式 AX を一次式 X X0 で割った乗与は、その A, に A の変数 X に X0 を代入した値、AX0 に等しいということでした。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 一番、えっと、工事の係数5を、そのまま、この横線の、水平線の下に、に書き出します。で、次に、この5にですね、えっと、x0 の10をかけた値を、右上の、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 えー、とマイナス10の係数の下に書き出します。で、えー、とこの列のマイナス10と5万2880を加 え, る加えまして、その計算結果である5万2870を水平線の下に書き出します。で、えー、と実はこの5万2870というのが、えー 今回求めるべき、その a の10の値であるということが分かります。これが組み立て情報の計算、による計算手順でした。で、実際には、この今行ったですね、その計算のプロセスを、この式に書き出しますと、この下の行にあるような形で表現できるということが分かります。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 で、えーと、繰り返しの変数は i で、えー、i が n-1 から0までこう1ずつ減少しながら次の内容を繰り返します。その内容というのは、y×x0 プラス ai を y に代入するという計算ですで。これが2番目の繰り返しのステップです。でえー、と3番目のステップは、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 という形で計算量の見積もりをしてもらいます。以上の点に注意した上で、この授業が終わりましてから、あのレポート課題に取り組んでください。それで、コーナー法の説明の最後に、その私たちが以前習いました、組み立て情報との関連性について述べたいと思います。実は、我々が学びました、その組み立て情報では、 あの小もあの同時に計算しているということにえ注意してほしいと思います。これはあの先ほどから提示している例題ですけれども、AX は X4 乗プラス 3X3 乗マイナス 2X プラス 8X マイナス10としまして、これにのえと X0 イコール10を代入したその A の10という値を求めたのがこの組み立て情報のえ式でした。この時えと実は